じゃありこかです皆さんこんにちはやばい全部ツッピンで本当ト嫌だなんですけどいやー恥ずかしい今日はねあのー、地雷メイクすっごく大人気えっとメイクをしてみたいと思いますえっとですねこのメイクはね正直全然知らなくてツイッターの方にえっと病んでる闇みかわいいメヘラみたいミコリとかなんか 急にがパンってこのメイクが流行っててみんななんで目が赤いなんだろうえ、かゆくないって思ってて実はメイクだった。ちょ、知らなくてなんでこんなに赤いなんだろうって思ったらまあ確かにこの闇かわいいというのを日本のポップ文化はね結構面白くて 外, 外国にないから外国人にも紹介してみたいしあとは日本人はねめっちゃ似合うなんですけど外国人の顔だったら 地雷メイクどうになるのかってちょっと一緒に試してみたいと思います。では、スタートします。えっと、初めてのはね、このフェイリーのワンデイの大きいカラコンのやつを入れたいと思います。これはね、目が大きく す, 大きくするためなので、これをちょっと、えっと、ちょっと裕福になってきます。 三二一ババンすごい UFO に見えないんじゃないですかいや、私超 UFO に見えると思う ん, なんですけど UFO, UFO UFO あれ宇宙人宇宙人あれ宇宙人って言うんだっけ宇宙人宇宙…宇宙…宇宙人な感じする エ F... プ F... <笑>サローラ<笑><笑>はいえっ、ー、と YOSHIKI さんとは働いた時のコラボしててこれがもらえましたのでめっちゃめっちゃいいですでこれ今日のメイクは完全にもうベーシックからやりたいと思うので最後まで見てくださいプリマビスタこれはねイタリア語ですよね、あのー 初見るという意味初めて見るというのは意味があるんだけどちょっとおかしいのイタリア語ですよいしょ次にやりたいのはこれです正直これはねどこに買ったかどうか覚えてないなんですけどこれがののためのやつですレコーラリング で次はこれコスコスのカーラーコントロールベースのミントグリーンこれが、あのー、ニキビとか赤くなる私は、ね、すぐ赤くなるからこのグリーンベースはね落ち着けてくれる落ち着いてくれるのやつですでこれはねふだンはコスプレのために使ってるなんですけど正直あのー なんか私服の時にもすごくいいやつだしちょっとねはいマシュフィールドの、えー、とクリームファンデのナンバーですこれはカムフラージュというのやつなんですけどあの傷やニキビが結構 あのー、消せるからすっごくおすすめですそれはコスプレの時とか風呂の時にとかにも使うこれ見てもうない、あのー、ちょっとちょっとちょっといやーこれもねコスプレのやつなんですけどすごくいいのでこれで使ってみたいと思います わあ、いい感じですね。最後に、これもね、色がなしで、結構一日が全然メイクは取れないから、すごくいい感じ、いい感想です。 いい感じになりました、ね。ね<笑>いい感じになりました。メイコが取れないような感じします。で、私のちょっとこの変な眉毛をちょっと直していきたいと思います。えっと、特にメイヘラの人が、実は眉毛があんまりなくて、もうないか自分でこう、振りで描いてるってな感じはしてたんですよ。なんか困ってる顔を、ずっと困ってるような顔をしてるから、えー、全部取るのは難しいから、たとえこう、ちょっとだけいつも、 しっかりなんだっけ、birds。いや、山みたいに。そう山みたい、そう山みたいにえっと書いてるなんですけど、ちょっとできるまでフラットな感じで書きたいと思います。<笑>ちょっと私の色よりがちょっと明るいブラウンに入れてしまいました。 次はチークですこれちょっと見てセーラーメンのコラボだよ ML チークのやつです超可愛いもうこれレッツヘイシンヘイシンになりそういやはいそんなにあのピンクではないなんですけどとりあえずこれを入れてその後強くするで普通のチークよりがちょっと高いところもう結構目の近いのところに入れますよね ポイントのところだけにね、これを使ってみたいと思います。これもマック。ちょっと結構昔から使ってるからちょっと汚いなんですけど、結構エフェクトがいい感じです。さっきと一緒なんですけど、これはね、もうちょっとキラキラのやつも張ってて、で、結構強いだから、こう、するだけ。OK。これでいいやまあ結構これだけですげえやんどな感じする。なんか、 なんか熱があるみたいやねちょっと<笑>はいで今から一番の大切なパーツは目のところにいきたいと思いますで結構赤いってな感じだったので今使ってるの n a k e d r e l o a d e ドの、えー、この UD のやつはこれどこで買ったっけいや結構これは外国で買った気がするんですけど結構いい感じって言っても赤 のやつ、赤子、これのレトロとバーンだけを使ってみたいと思います。レトロから始めます。うお、やばい。え、なんかパンチされたみたいだな、これ。すごい。はい、下までも行きまーす。 はい、いい感じですよね。これはね、ちょっと下はね、ちょっとスペース開けて、あの生袋も描きます。<笑>生袋違うなの？はい、なんだっけ？ふこ<笑><笑><笑>袋？涙袋。涙袋描きたいと思います。え、近かったじゃん。<笑> いや全然違った。<笑>はい。<笑>えっとこのライブをちょっと使ってみたいと思います。One day two のやつもこれいつも。涙袋。あ言ってる。<笑>涙袋描きます。本当はねあたしならないんですよね。何もないんですよね目の下に。何もないんだな。っていうかこの絵はもうもう合ってるからさ。 描いてもわかるかなみんなの違いの全然<笑>なんかなんだろうこれやっぱり外国人するとなな何が違うなって思ってしまうんだえ<笑>次はアイライナー私はねこれ桜あのいつでもで描いたのの桜のさくらちゃんとコラボしてたやつです これ間違えなかったらすっごくダークブラウンだった気がするんですけどそうですね私は黒に見るのなんですけど間違えなかったらダークブラウンだったらうんまあとりあえずや<笑>でちょっと垂れ目にしたいと思いますここねじゃあここは下にいくよねこっち見て、うん<笑> ねえ間違えなければフォーコラインもしますよねこれはこれを入れてスモークをするわ見たんですけどあジラジラメイクになってきたんですね、えー、マスカラも使ってみたいと思いますこれはねすごくいいんですよ特に鼻高いから あのー、こうする時に必ずここの汚れてしまうんだなだから ち, ちっちゃくて便利ですこれでいいかな次はフリップの方に塗っていきたいと思いますこのジルメイクはね必ず赤リップを使ってるな感じはしましたので今日は赤リップも持ってきましたで塗る前にいつもこのクリーム何でもクリーム使えるのさこらちゃんのコラボしてやるやつ を使いますこね、すぐ乾燥するかなねなんかマリリン・モールオな感じする<笑>なんでこんなに違うんだろう<笑>このマークのやつをちょっと黒い分を塗っていきたいと思いますこれかわいい あれもその髪髪型やってリボンつけて前髪パチンになったら確かにあ地雷メイクっぽいなって自分思ったんですよえこれでやんでるに見えますかえやんでますよねもう、ね、最近 A I のことをやなやんんでるから病んでるになっちゃうかな。<笑> いや私と違って言うとツンデレかな。はいということでこれジーラーメイクは外国人したらどんな感じになりましたえー、っとですね正直<笑>正直<笑>これ変えようかないや正直やっぱり外国人するとこの赤リップとかはね全然違うな感じはするしなんかクール 感じじに見えるんじゃないないんか日本人でや る, でやると闇かわいいじゃんなんかすげえかわいいちょっと子供が本当闇がある子供をよしよしぐらいにしたいぐらいジラメイクの女の子をいっぱいいるんだけど実はめっちゃみんな強いんだけどねでも外国人でねやっぱりするとあれちょっと違くないってになるんじゃない 皆さんはどうと思いますかぜひよかったらコメントしてください。あとは相談とかあればね、もう一回やり直して Twitter にアップしたいと思いますので、コメントお待ちしております。あとは忘れずに、えっ、ー、と、チャンネルを登録をしてください。メイク動画はね、あんまりアップしないなんですけど、気になる方はぜひリクエストもしてください。待ってます。ありがとうございました。グラッシュ。ちゃ